辛い決別を乗り越えついにエミリアとの再会を果たしたスバルしかしそれは新たな波乱の幕開けだった襲い来る無慈悲な現実そして想像を超える絶体絶命の危機少年は幾度の死を繰り返しながら再び過酷な運命に立ち向かう「イ・ゼロから始める異世界生活セカンドシーズン」ご覧の時間から放送開始俺は必ずお前を救ってみせる